あょっと待ってどういうことこととれっっっっ待待ててちょございます。<ス> どう、えーね、いうふうに よし行くか。<笑>